えー、花花姫とといいて花火と呼ばせて火呼せただきます、えー、今日はちょっと事情がありまして踊り子二人果たし一人との参加になってしまいましたが果たしの応援今日一人を交えましてまず一曲目、えー、しなくや成長を踊らせていただきたいと思います、えー、それでは踊り子の皆さん果たしの皆さん会場のお客様に礼よろしくお願いします名願いおい